今回は運動が苦手な方でも簡単に全身使うことができる三つのおすすめエクササイズを紹介していきます。各二十秒です。同じエクササイズを行うなら効果的な方がいいですよね。そういった方は一緒にやってください。はい、皆さんこんにちはタートルです。今回はですね、三種目の厳選されたメニューを紹介していきます。 筋肉の使い方としては反復運動、静止する運動、力が入ったところから引き伸ばされる運動。この3つの筋肉の使い方があります。今回は初級者と中級者におすすめな止まる動きと引き伸ばされる動き。2種目ずつ紹介していきます。エクササイズは3種目。この3種目に応じて2種目ずつ初級中級と紹介していきます。どれも20秒間です。 しっかりやりたいよって方のために20秒間を3セットずつ行います。まあまあいい運動になります。3種目20秒3セットです。合計9回行います。初級中級ありますのでレベルに応じた方法やってください。それでは1種目ずつやっていきましょう。まずは腹筋です。座った状態からゆっくり倒れていきます。倒れていくにつれて足を浮かせてここでキープ。20秒です。キープ難しいよって方は ゆっくり倒れて足を上げたら足を下ろしながらまた戻る倒れながら足を上げる足を戻しながら起き上がるといったことを20秒間やってくださいこれはまず3セットですしっかり息を吐くことでお腹がへこみますそれではいきますスタート初級の方はこういう感じで休みながらやってくださいできる方は ここでキープです。息をどんどん吐きながらキープです。あと少しです。はい、オッケーです。2回目いきます。スタートできる方はキープ。足の力をできるだけ抜いて、息をどんどん吐いていきます。疲れたら足を上げて起き上がってください。 はい OK、です意外とあっという間ですよねもうラストですいきましょうスタート20秒ぐらいがちょうどいいですよねあまり辛すぎるとね長続きしません継続が力ですはい OK です もう1種目終わりましたあと2種目です今度はこの状態からゆっくり降りてここでキープ20秒ですキープできないよって方はゆっくりゆっくり降りて状態を反らしながらまた起き上がってゆっくり降りてっていうことを繰り返してください20秒いきましょうそれでは行きますスタートキープできる方はここでストップです このキープがね、めちゃくちゃつらいですよね。動いてる方が楽に感じるぐらいです。つらい方は降りて、上体を起こしてください。あと少しです。OK! これは結構つらいと思います。女性はね、腕の力弱い人多いんで、無理せずにね、できる範囲でやってください。2回目いきます。スタート ままあまあ辛いねこれがねプランクよりも断然辛いですよねできる方はキープできない方は1回ずつ起き上がってくださいあと少しですよし OK さあ2種目目もうラストですもう半分来てます頑張っていきましょうさあラストいきますスタート ああ、結構腕にね、腕来てる。これ、中級者結構辛いですね。うわ腕に来てる。うわ辛い方はね、一回通りきりです。うわぁ。キックジ腕に効いてる。さあ、もうラストです。最後は、足肩幅、つま先立てて、お尻が下がらないように。 体をまっすぐにしたままゆっくり倒れてできる方はピップ辛い方はねこういう感じでちょっとずつやってください前もも痛いよーって方はねまっすぐな方がももに効きます辛い方は飼い足さあラスト頑張っていきましょうそれでは行きますスタートああ前ももが痛いこれは痛い起き上がりたいああ はこれはキックこれキープは結構辛い皆さんねどうですか結構キープは辛いとこれはうっうっうっオッ前もも来るこれはねストレッチされながら引き伸ばされるんで痛い痛いあと2回頑張りましょうさあ行きますスタートおっどうですか皆さんどうですか これで20秒キープ結構辛いぞこれはあはあはしゃる余裕はないあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ スクワットより断然辛い。どうですか、皆さん。どうせみさんどんな感じですか。これコメントでね教えてください。起き上がったりしてるとかね。止まれたよとか。ああ。お。おぎ。ぎゃあ。う, うわ。もういって。お疲れ様でした。たったの三種目。 3セットしたので、しっかり鍛えられてます。20秒だからね、全然効いてないんじゃないのとかね、たった20秒でいいのって思うかもしれませんが、いいんです。回数をこなして小分けにすることで、筋肉はしっかり使われるんです。どんなエクササイズしたいか分からないよたまには全身使うエクササイズ乗せてよって思った方はね、これをね、週に1回でいいです。いつも行っているエクササイズとは別で、週に1回やってみてください。慣れてくると週に2回。今回やった時間って言っても、たったのね、3分です。 ちょっと時間を作ってもらってこれがね中級編ができるようになれば大体のことができてきます頑張って筋力体力つけてみてください頑張ったよとかね中級できたよとか初級でいっぱいいっぱいだったよとか教えてくださいグッドボタンもお忘れなく各種 SNS もやってますんで説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください今回もご視聴ありがとうございました